2021年7月3日、静岡県熱海市伊豆山地区にて土石流が発生しました。熱海市の土石流が発生した現場をドローンで撮影した動画がオープンデータで公開されています。